Okinawa, a w a Okinawa, o w i n a w a o k a w a o k i n a w n a w a o k Okinawa, Okinawa, o k i a w a o 아오케이이건내가오가져다가져다들어왔어근데가져다오오케이다좋아졌냐고먼좀어이거같아이이거같아열심히하라고제가기대하고있어들어봐몇번이야왜 よみもかえってきて、パイプした 이게제일아예예예 나타난줄알고일긋은하니산나를시가민아지분도스타일 What kind of sugar, I w o l d 아유나오 b e b i i k e b e b i e Bike, b i 나날찍어요날찍냐고나는고치고나도치도못봤다도치고나도치고나도치고나도치고나도치고나도치고나도치 辞めるとき に, にファンの皆様にしっかりとした挨拶ができずに辞、えー、めていったのですごく自分の中でもあの申し訳ない気持ちがあったんですけどもあのずっと今でもサムスンを愛してますし応援してますしやっぱ気になりますし、えー、今年はちょっとこう残念な成績でしたけども来年は本当にファンの皆さんを喜ばせるようなシーズンになると思っていますので、えー、一時サムスンのファンになりましたし えー、皆さんと一緒に応援していく気持ちであります。はい。は、まあ、押してないですね。<笑>押した方がいいですね。<笑>いや、でも本当に欠かさず見てます。ね<笑><笑>、<笑>やっぱ選手の性格が見えるし、あの素の顔が見えるし。はい。ね、僕はあのー、あそこのロビーで、何かを置いてあってあ、選手に何かこうやらせるっていうか。 やってもらうああのあのシリーズが幸せ で, すで出発バスで出発する時とか、うん、ああいう時じゃないかなと思ってみて<笑>いや1年ですからそんなに変わってないですし年 も, も結構やっぱ離れてますから本当に息子みたいな感じですけど、まあ、僕もあの実際娘2人しかいないんでもうこれだけあの息子が本当にたくさんいる感じで。あん 本当は前の時はなかなかもサムスンに行きたくないという気持ちだったんですけど、うん、今回はあすぐ会いに行きたいなという気持ちになったのでやっぱちょっとこう自分の中でも変わったのかなというところあります、ねうん、明るく挨拶してきた選手は今のドンじじゃないですか<笑><笑>一勝しかしてないとは思えないような一生だったらやばいなという雰囲気になるんでしょうけど<笑>もうちう、うん、なんだろうね最多勝でも取ったタイトルでも取ったような。 はい、もうやっぱり頑張んなきゃいけないのはチャンピオン順じゃないですか？もうピルジュンもやっぱりずっとくすぶってますんで、もう本当に。しっかりしなきゃいけないと、ピルジュンに対してはもうしっかりしろと言いたいです。はい、もう上手に過ごせば投げやすんいんですけど、あとペクチョンヒョンですね。ニニニニ何<笑>何をしてたんだって思います。本当に fa でいい？契約もしてもらって。<笑><笑> 本当にその年に頑張れないというのはもう本当にもうあったら怒りたいぐらいです、本当今年はもは旅行を控えてですね野球のトレーニングしなさいって言いたいです<笑>まだまだ稼げてない選手ですから、はい、ただ、稼げる、ね、可能性のある選手なので、ね、その時に返してもらえばいい話ですから<笑>、はい、何倍で返してくれるか楽しみです何<笑>、あのー、か返って言ってしまったらいっぱい買われちゃうんでもう本当に計算するところまでちょっと我慢して回ってました。<笑>はい もうすごい人格者でもありますし本当にやっぱり現役の時代はもう韓国一のショートって言われてましたしやっぱ野球を一番知ってるしその勝負感というのもすごく感受性も高いと思いますし、えー、本当に素晴らしい監督なのできっと立て直して、えー、韓国シリーズを制覇してくれると思ってますしで一枚岩になって。 やって欲しいと思いますだからジンマーさんは何も心配はしないんですけどそれを支えるコーチたちが僕はちょっともうちょっと頑張ってやってほしいなと思います。えー、っとそうですね来年はそのサムスンも韓国シリーズを制覇してで今自分もチンジドラゴンズってところにいますのでドラゴンズもなんとか日本一目指してお互いがそういう成績になれるようにサムスンに負けないように自分は頑張りますし。 サムスンもあの本当にあのなんていうか、ね、ファンの皆さんがすごく今、スタンドで応援しているシーンも見てますし、えー、熱い声援があ皆あのサムスンの選手たちをあの振り出せ て, てくると思うのでこれからもサムスンを愛してもらって応援してもらって背中を押してあげてください、自分のことも少しだけ覚えておいてください。